さて、くま衛生施設組合の公費飲食事件についてですが、えー、今般、長野市議会から逮捕者が出たことは誠に残念遺憾でございます。昨年3月に倉野達人前議員の飲酒運転があり、12月にはくま衛生施設組合における公費飲食が明らかになり、そして今年の1月には、おいで容疑者の犯行があったという。この間には、回の 市議会の信用失墜の問題があったということで市民に政治の信頼性が問われている局面かと思います、えー、そこでお伺いしますが筑波衛生施設組合の間奏芸会に市長が部下を代理出席させ組合予算から飲食費が公費として、えー、出されていたこの件について3月議会で質問いたしました筑波と坂木の協議の上でというお答えでしたが その加藤市長は、この不適切な支出である公費を返納されたのかどうかについてお尋ねいたします。お答えいたします。3 月, 3月議会以降、千曲市、榊町と協議をしてまいりましたが、千曲衛生施設組合事務局が改めて弁護士に確認したところ、公職選挙法違反の可能性があることから、自主返納は見合わさずるをえず、返納はしておりません。 えー、公職選挙法違反じゃないかというのは、私が2月には、ね、もう指摘しているんですよね、ですからそれ以外の方法でということで、その時も申し上げました。えー、自主返納は寄付行為にあたるのは、もうこれはね、公職にある人であれば、誰でも判断つかなければいかない問題であります。えー、そうではなくて、債務が千曲衛生施設組合にあり、その弁済を行うという理論付けであれば可能かと思います。市長に改めてお伺いしますが 公費、飲食したお金を返さなくて、ああよかったと思われているのか、それとも返したいと思われているのか、伺います参賀市議会でも申し上げましたけれども、昨今の社会情勢に考えますと、長野市を含めまして、組合執行部の配慮が不足していたということは大半正省だというふうに考えております。まあ、返返納はでできませんけれども今後組合ののの運営の中でしっかりと市民の信頼を築くよう 答えていきたいと思っており ま, すございますいや、そういうことを聞いてるんじゃなくて、市長としては返したいと思われているのか、そうでないのかということです、まあ、配慮が不足したということでございまして、基本的にはまあ返せれば返せると、返したいということでございます。